こん今日はですね、えー、っと、視点と力点の分離をすることによって、こう、速度がなかなか上がらない人、これ最近ちょっとね、あのワークショップで何回かこうやってみたんですけど、ほとんどの人が視、えー、点と力点の分離ができてないだけで、それの話をちょっとするだけで、 えーまあ店舗20ぐらいはもう余裕で上あれが出ましたとか店舗200をオーバーしましたっていうメールがねどしどしくるんで、えー、これは、えー、非常にねああこういうとこなんだっていうことですねでほとんどの人の、えー、こう症状がですねスティックを結構先で持ってるんですねこの先の方で持っちゃってるこれがあんまり良くないですねスティックは基本的には、えー、こういう風ですね、えー、スティックの、えー 親指の僕はここの、えー、第1関節と第2関節の下あたりにこう押さえつけてだから、えー、意外とこう指の根元でこの持つ感じなんですねそれがほとんどの人が指を先で持っちゃってるんですよで視点取り機点の分離っていうのは視、えー、点っていうのが要はここここを中心にこういうふうに回ってほしいわけですよこういうふうにね こう回ってほしいのに皆さんこうなってるからなんかこうギュって結構握っちゃって動かないっていう状況がものすごく多いですなので視点をもっとこう親指の手前とここでグッと押さえつけてそうするとちょっとねあのー、最初は慣れないかもしれないですけどここが視点でそうすると人差し指の先で力点をこう遠くできるじゃないですかで抵抗の原理っていうのは視点と力点は遠い方が てこの原理が聞くんですねこれを皆さん先の方でもってギュって握ってるからこれだけでできなくてこっちの指も使いづらいなのでこうしてここだけでこういうふうに動くようにいたい皆さんそうなんですけど手でこうやってギュって握ってここを押さえつけちゃってるんですねでロックの発音ってこれはこれでいいんです握り込みだから音の感じがすごいこうロックっぽくなる でジャズとか吹奏楽とかは、こうやって弾ませる音が必要なんですね。で、早く叩くってことは、この弾ませることができる。で、ここから、あとはギュッと握り込んでいけば、どんどんどんどんロックの音に近づくから、音色のこう変化もつけるじゃないですか。なので、えっと、早く早打ちの練習をする理由っていうのは、いかにこう、なんていうのかな、こう10、10この音の音圧が少ないところを、 ゲットできるかギュッて握って叩けばこれも初心者でもこのこういう音で全然で演奏できるんですね。とがジャズの場合はっていうふうに例えばこうパッドの音でしかなってないけど今みたいにこうこういうふうにこの握り込むのもこう。 要はグラデーションの一つとしてて考えてるんですよでロックの場合はもうグラデーションはなしでもう握り込んだ音色だけで叩く場所だけでこう、えー、音の表現を変えていくんですだからタムが必要だったりするんですけどジャズの人ってタム少ないじゃないですかだってスニアだけでこう。 こうやってあの握り込む。今、まあ、こんなんだから、えー、あんまりたくさんグラデーション使ってないですけど、これ生のスニアだともっとグラデーション使えるので、そうすると別にそんな多分いらないんですよ。音色が全部。スニアだけで全然ドラムソロでちゃんと物語が作れるので、なので、えー、そういうテクニックを使うとそうすると、やっぱりこの視点と力点の分離がうまくできてないと、早く打てないんですね。で 握り込んで握り込むってことをすると早く動かないからだから僕はテンあのー、僕のねお師匠のお師匠さんですけどアラン・ド・オソーさんもそうですけどテンポ200の16分音符ができないと要はまあ結局世界は変わらないテンポ200の16分音符1分間続けれるってことは視点と力点が多分分分離してなきゃうまくいかないんですねで視点と力点はやっぱり結局ここここが視点と力点こうやって分けるとそうすると意外と根元で動いてるんですよ で、大体見たらそうですけど、みんなこうやって動いてて、手首の動きでなんとかしようとしてる。手首っていうのは全然動かないんですねこ。ここ、ここはもう一切動かないわけです。ここ結構みんな動かしちゃう。いや、何でもそうですけど、この物理学で視点がぐらぐら動いちゃったら、要はね、そのテこの原理っていうのは、最大限には使えないわけですよ。なので、えー、視点をしっかり根元の方でちゃんと取っておいて、ティックがちゃんとこう、 センスを開いたみたいにこういうふうにここを中心にこう回転してる動きでないと早く動かないですでこれだと最小限の力で動くのでだって人差し指と親指と2つだけでやってるんですよこれ十分こんだけで早く叩けるじゃないですかそれにこのこの他の3つの指を足してあげれば超速くなるんですねなのでこれだけでいきますなので 視、えー、点視点力点っていうふうに分けるで作用点がここになるってことねでちょうどその物理的には一番はずのポイントっていうのは真ん中じゃなくて3分の1です3分の1のところをこの2本の親指の第一関節これ人のね手の大きさによって変わるんで多少違うんですけどこうじゃないってことねこうじゃないってことこう根元でこうやって蝶通貝を作ってあげて調通貝を作ってあげて こ こ, ここの超使いのこういうのを作ってあげてここで動かすこれがすごい大事ですねこうするともうスティックの力だけで上に行く力はもうドラム全く使わないんですね全く上に上げる力使ってないじゃないですかもうこれはもうデイウエックルさんにレッスン受けた時ずーっと言われましたねデーブ上に行く力はあなたは全くゼロじゃなきゃだけなのに要はこうこうやって 叩いちゃってるよ。要は自分の手で上げちゃってるよ。そうじゃないんだよ。ちゃんと、その時指定の歴史の話はしないけど、でも明らかに君と僕の音量、音の音色の差も、スピードの差も、ここでできてる。上に上げる力じゃなくて、自分が下にこう叩いてあげれば、上にはもうスティックが勝手に変えて、要は、 1234568910ってメモリがあったら2までしかあなたは力を使っちゃいけないそのためにはここをしっかりホールドするんだよっていう話はされたんですけど今回やっぱりねワークショップやってみてすごくよく分かったんですけどみんなやっぱり先で握りすぎ先でギュッて握りすぎこれ動かないですね絶対だって回転しないもんなのでもっともっと手前にするでこっちの握り方の場合はそうですねこっちの握り方結構難しくてここは視点がはっきりしないんですよ 支点はどちらかとというこここですこっち側ねで力点がここだからここの視点と力点の差がこれぐらい分かれてる要はな距離がなきゃダメなんですねこ う, こういうふうにで親指で親指のここの第一関節のこの腹のとこでここを叩いてあげるでダブルとかを叩くときは親指だけだと無理なので人差し指でこう す, すくってあげるこ親指だけだと 行から2つ指入れて、まあこれは僕のやり方です。こういう感じです、ね。なので、ここでこう回転する。こう回転する。ここしっかり挟んでる視点はないんですよ、こっちの場合は。なのでここ、ここ、ここに押さえておいて、力点をここで取る。で、ちゃんと手を返して、こういう。かなり難しいです、左手ってね。レギュラーはめっちゃ難しいです。で、ダブルの場合は。 人差し指、中指で補助して力点を使って作ってあげる。という形ですね。これで、えー、とにかくこう最初のこう基礎練習、こういう基礎練習って何してるかというと、とにかく指の動きを観察するってことが大事なんですね。ただ動かしてるんじゃないんです。動きがまっすぐ返ってきてるのか、ちゃんと視点がしっかりしてるのか、力点がしっかりしてるのか、えー、どこで力点、この人差し指1本で力点にしてるのか、2本で力点にしてるのか。 3本で力点にしてるのかちゃんと自分がやりたいことをストロークをやりながら片手で片手だとねちゃんとコントロールできるから両手でやる前にまず片手でしっかりやる左手もちゃんと、えー、ここがまっすぐ動いてるのか支点と力点がちゃんとはっきり、えー、支点がしっかり止まっていて力点とちゃんと回転運動になってるのかね でちゃんとその合理的に動いているのかってい う, もうとにかくその動きの観察をするっていう練習をしなきゃいけなんですね。動きの観察をしてそしたらだんだん速くなるので要はそのフォームがずっと悪いのに要はこうやって投げて150キロのボールって投げれないじゃないですかちゃんと振りかぶってっていうのをやらなきゃいけないのでそのフォームをやっぱ確かめながらしっかりこう鏡とかで見ながら僕は鏡でよく見てましたね鏡必ず鏡を 昔広瀬さんのところに広瀬淳二さんのおうちに行った時は鏡がこうやって置いりあってこの人すごいないっぱいの角度からこう自分のとにかくこうフォームを確認してるまあもちろんフォームを確認した方が絶対にこう合理的な動きするので合理的な動きイコール芸術じゃないんですよだから合理的な動きをベースにしないと吹奏楽とかジャズとかはやっぱ難しいですね もう力任せに叩いてこう芸術的なものっていうのこれもできるんですね全然できるんですけどジャズの場合は下地がやっぱりこうねこう歪んでない音でアンサンブルしていくっていうところは下地がちゃんとしたこう形になっていてそこから積み上げて力強くこうなんていうんですかねこうなんか打撃音的な音を混ぜたりしていく要はベースがしっかりあるってことがすごい大事なんですねなので、えージャズって ジャズっぽいレガート は, はちゃんと推進させてスピードをちゃんとこうやっていってで左手はすごいこうわざとこう動かない音をわざとその進まない音をつけることによってその要は効果を得ていくって感じなんですねなので両手やる前にまず片手でしっかり視点と力点の分離を練習するだけでもグンって伸びると思います是非頑張って練習してみてください本日日は以上になりりままます今日も最後までごご視聴ありがとうございました あ高評価の方とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。失礼します